ちょっとひと味違うな、はい、お孫ちゃんができた何かね。 歳取った感じですね。いや歳取ってない。ま<笑>だ、はい、まだまだまだこれからベルちゃんのお世話もしないで。まあまあそうだね。めっちしらい。はいおはよう。どうぞ。はいどう ぞ, いどうぞ。うまい。うん。めっちゃ。うん。やっと生もの食べれる。あんた一気にあるんじゃない。あの熱下がるんじゃない。うおすごい大丈夫、うん。食べ方あるねこれ。えまずカニ味噌をつんして自分食べて。うん そ、ね、それ味見するの、はい、ういん、あっこれを、はい、んんたか<笑><笑><や><笑>がってんんそれれででやばううん、う赤いめっちゃうまい、うん、名前赤いいか美味しいわこもちろん。 マグロマグロ、ノミス、エナバンフルーツ、ブリコニャウダン、ウダンゴランウダンゴランウダンゴラーウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウダンゴランウラ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 食べる 甘おいしい。うん、やっぱりこれぐらいいいいいのの方方は満足度あある何がが量量量だだよよなからうん上ままでいやどこ<笑> <笑>上のまで歩いていくのは電車の方が早いでしょ、ゲー見てもおかしいでしょいや、うはらそりゃないのよいや、パパは別にパパに言ってるようなよいや、私にそういう人が言ったらってはい、そういるじゃん、ここにい<笑>いですよ、でいろいろね、街歩きすると、いろんな発見があるわけよ何 が, 何が発見しましたデ ィ, ディスカバージャパンなだろ何が発見しまし た, あ, たあ、いろいろあるよ何が何だろう 日銀とか、<笑><笑>江戸では、もう迷子が多いという、いるだけ。売ってないの。売 っ, ってないの。迷子えな。いや、言ってないよ。<笑>え、え、でんに、でんてないの<笑>にないの。<笑><笑>にっいよ<笑>やっぱり江戸はすごく、あの、発展してて、連れてた子供が迷子になるんだって。え<笑>え。人騒ぎ。人騒ぎってこと。いや、人騒ぎじゃなくて、<笑>あの、人が多いから。 あんであちょっとそっちっておしっこ行っておいでって言ったらもうちゃんどっかいない集く<笑>ちゃ。 そういうことでしょ Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. Turun. u r u n t u r r u n u t n Turun. Turun. Turun. t u n n Turun. t t u n t u u n t u n Turun. t n Turun. t t u n t t u n Turun. n Turun. t u r n t n t u n t u r Turun. t u r r u n t u r n t Turun. Turun. Turun. t u Turun. Turun. t u Turun. t r u u r u n n t u r n Turun. Turun. Turun. Turun. t Turun. Turun. t u u n t u r n t u r u u r u n t n t u r t u Turun. Turun. Turun. t n t u r t u Turun. t u r u u r u n t u r n Turun. t n Turun. t いいです。 どうぞよしジンン最初はグーじゃんけ ん, じゃんけん、はい、ういやいけよくな い, いいいいからいいからいいからしかいっうここ負たたくだだぞやややれ、れかッいャンケン いや、よくないよ。よ。よ。いやいい。い、いいのなにいいのいや、やって な,、ね、な, <笑>ない思<笑>うよ。 うんやかのちょっとえ ううそそれれ絶対おおい い, <笑><笑>いいいいすすだねげごちょうどこじじ割合をエディがちゃんと調整して。 めっちゃいたおなんかけたのがちょうどこの表面張力ぶっとくてうるさい。あ<笑> <笑>いやマボかじいい、ね、十分 の, 十分十分の七にっただから頭悪くなる大丈夫<笑><何が><笑>サーモンゲイサーモン全然違うよサーモンにとってはダでニャーディケーキ。<笑><笑><笑> これわさびじゃないじんん<笑>わさびじゃないよね<笑>わさびじこれやねあんなにそれわさびもどきだあんみんなでエディにブラボーって言呼ぶ<笑>よし 3,2,2,3 エディブラボー 7,5,7,6 ブラボーだ 7,5 分かるブラボーブラボ ー,、うん、ブラボーはねこれは違う違 う, <笑>これは違う違う違うまだ言ってないよあまだ言ってないそうか。ま、<笑><笑>ブラジル語だ わからない。 や、ね、ってるラーメン、ねえ、この、ラーメマンも、パパンや